皆様バ本日は名古屋にてフードトラックカンパニーさんが主催するキッチンカーのセミナーに参加します駐車場に飛めまして徒歩5分会場はこちらですめちゃくちゃゃゃくおしゃれ2階に通されしばし待ちますしかしセミナーとは一体どんな感じだろう まさか帰りに変なものを売りつけられるのではビビりに備わっている無駄な想像力が遺憾なく発揮されます消毒を終え資料をいただき入室コロナ禍ということもあり事前に動画撮影されたのがスクリーンに投影されますまずはフードトラックカンパニー代表取締役浅場さんからのご挨拶ご自身も まだキッチンカーがもの珍しい時から商売を始めていたことがあるのでとても一言一言に重みがありますまたキッチンカー業界の現実を説明していただき自分の理想と照らし合わせ無理がないかの確認もできましたそしてサプライズとして現役のキッチンカーレインボーキッチンカーさんからのアップルパイとコーヒーのサービス これがまためちゃくちゃ美味しい昨今のキッチンカーのレベルの高さがうかがえます間近で実際に営業されてるキッチンカーを観察するとためになることがたくさんあります実際に使われているシンクの大きさ給水タンク排水タンクの容量保健所は許可するキッチンカーの規格は本当に細かいのでいろいろ質問できるこのセミナーは大正解でした 改めて自分が作りたいキッチンカーの理想像が固まり改めて身が引き締まる思いです次回は今回学んだことを生かしキッチンカーの設計図の作成に移りたいと思いますそれではその日まで皆様